確立された世界観一音耳に入るたびに脳髄が震え切ない気持ちにシフト戦士素晴らしい楽曲の数々その一部をこの動画でご紹介したいと思いますさああなたもブループリントの世界へとりえのない普通の会社員オススメのあるも7曲ですねさらっと紹介していきたいと カメラオッケイ、ートオッケイ、役者オッケイ、ようスタート。どうもみなさん、こんにちは。監督ラブのロー監督です。アーティスト名、ブループリント、青森県、戸和田市大樹、作詞作曲家、活動経歴2014年から、作曲数30曲以上、YouTube チャンネル登録者2000人、最も再生された動画、足跡。 61万再生。現在までに自主映画、MV の楽曲提供、また音楽イベントに参加。自己プロフィール欄には、取り柄のない、普通の会社員。コメントでは、会社員ならではの思い出が、いじみ出てしまっている地味な曲が多いのですが、コツコツ投稿しています。ぜひ、作業用や車内でお聴きください。と、控えめな面持ちながら、一度聴いたら、耳にしっかり残るメロディ、そして、染み渡る歌詞の数々。 はい、というわけでですね、ここからですね、監督がですね、おすすめする3つのポイントを紹介していきたいと思います。1つ目、メロディーに惹かれる。2つ目、深みのある歌詞にやられる。3つ目、ハーフサイズ。はいえ、まず1つ目なんですけども、マイナーでありながらも、視聴開始数秒で体にスッと染み渡ります。そしてですね、ついつい口ずさんでしまう。監督もですね、何回か聞いた後には鼻歌を歌っておりました。覚えやすいメロディーライン、心地よいメロディーに惹かれました。 二つ目、深みのある歌詞。曲に合った切なさだったり、優しさ。そして、ちょっと前向きにさせてくれるような歌詞。そういったですね、曲と歌詞を見ながら堪能してください。いいです。三つ目、ハーフサイズ曲。曲はたい2分前が多いです。この短いという利点、気軽に聴きやすいです。もっと聞きたいなってところでね、終わるのがまたいいです。何回も何回もリピートしちゃいます。 おすすめ楽曲を7曲ですね、さらっと紹介していきたいと思います。下につく字幕はですね、この動画のためにブループリントさんから作曲したね、当時のエピソードなどをもらいましたので、ぜひそれも含めて見てください。 いかがだったでしょうかブループリントさんが奏でる曲、楽曲の数々、ぜひじっくり聴いてみてはいかがでしょうかすぐにでも楽曲を聴きたいという方はですね、下の概要欄に YouTube チャンネル貼っておきますので、ぜひ覗いてみていてください。また、Twitter もやっておりますので、最新情報もチェックできます。楽曲をね、こうしていきたいという方はですね、モーラと I t u n e s 楽曲を販売しておりますので、こちらも概要欄に貼っておきます。はい、というわけでですね、以上なんですが、実はですね、監督、このブループリントさんとは接点がございまして、過去に ですね4回コラボしておりますす少しし紹介していいいきたいと思いますまずはこちら mv、Ito、こちらはですね楽曲をお借りしまして完全なミュージックビデオとして撮りました続きまして短編映画「走る踏み出す一歩」こちらですねテーマ曲として使わせていただきました自主映画本編も概要欄に貼っております続きまして監督自身が監督をした作品「携帯少女」こちらもですねテーマ曲として使わせていただきましたそして最後 中編映画、いない世界。こちら監督で思い出がすごいあるですね、作品となりまして、ストーリーはですね、主人公の女の子が演劇、舞台の言葉で、私なんていなければいいのにってですね、吐いたのを、見習い天使の女の子がそれを真似受けてしまい、自分がいない世界に作り変えてしまうというですね、中編映画となっております。というわけでですね、以上となっております。もうぜひともですね、今回、名前を覚えてもらいまして、概要欄を見て、チャンネル登録なり、曲を聴いていただけになり、またご購入等もですね、 いただければなと思っております。この監督ラボでは自分が好きな楽曲だったり、今回のようにおすすめしたい曲作品だったりをですねお伝えしているチャンネルとなっております、うん。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。ノーズがフレ、ノーズがフレ。作品、うん、作。会員ならではの ぜひ作業、うん、花歌を歌っている自分に、ここからですね、おすすめ楽曲、塗りブループリントさん楽すぐにですぐにね、すぐこちらはですね、最後にちょっと知ら、しらって。というわけでですね、またで、はい。